皆さんおはようございますえっ、ー、とですねこちらドライフラワーですねはい500円で購入いたしましたお花屋さんです<笑>結構ですねあのあいいなと思ってあの ね、売っていましたので、えー、購入しましたお気に入りですはいあすたまにですねあのお花もねあの300円から400円ぐらいのですね、えー、買ってきてですねあの花瓶に入れてですねあの飾っています はい、すごくそれを楽しみで楽しみの一つですねはい、あのバラ売りのですねあのお花をですね、えー、買っていますはい、あの1本100円とかですね50円とかですね、で売っていますのであのいろんなお花がある中でその自分のああいいなと思ったのをですねチョイスしてですね あのー、買ってき買って、ま、飾って飾いますねはい非常にいいです。料理しながらです、ね、あのお花を、えー、見て 見ながらですね、お料理をしているとですね、すごくですね、あのー、嬉しいんですよね。はい。なんか花歌歌いながら<笑>料理をしつつ<笑>、お花を見ながら<笑>楽しんでいます。はい。またあのー、そういうのもですね、あのー。 レベルアップしていく一つのですね要素になっていくのではないかなというふうに思いましたのでそういうその癖をですねあのつけていこうかなという感じでございますはいまあなんですかねあのメイクで始まった で、えー、声出し、えー、それとお花この3つがですね。あの今のところそのまあ、料理も。ありますね。楽しみです。ああ今あります。まあ、趣味になりました。はい。あのー、余裕がある分、あのー、余裕というか時間がある分、時間の余裕がある分、そのなんですかね。 ゆっくりとですね、そのあ何ですか、その気づくっていうかあの今までにないその生活感っていうのがですね味わうことができています。はい、非常にですねあのなんていうんですかね趣味であってもその勉強できる 部分が本当にあるっていうのがですねねねちょっと、ね、あの感じました、ね、あの働いてる時はですね全然そういうことはねあ の, あのいいなとは思っていたんですが買いたいなとか思っていたんですけれどもなかなかねあのその何て言うんですかね 時間に余裕がなくその通り過ぎて、えー、見るだけで終わっていたんですけどね<笑>ですがそのやっぱり買ってみるとですねその意味もですねそのやはりそのなんですかね気づかされる。 ことがです、ね、そのそれがどういうふうにつながっていくのかっていうことがですね分かってくるという感じでああなるほどなとあそのお金と時間を有効にですね使うそれプラスその幸せ感っていうんですかねそういうものがですね あ, のあるっていう。 ことがですね本当にね感じられましてあのすごく幸せな気持ちにですね支えられるということがですねあの分かりましたはいなんかいい感じですねはいそれでは、はい、とりあえずえ今日はですね「ドライフラワー」をご紹介させていただきましたはい じゃあねまたね